はい皆さんこんにちは写真家成澤ですさあそろそろ迫ってきましたよ梅雨明け俺たちのシーズンがやってきますよ本日は成形写真の新定番ソフトフィルターという風うに評価されている健康さんから発売されたプロソフトンクリアこれについてお話したいと思います 最初にいくつか告知先日アップした動画で「大和渓谷さん」っていうアウトドア登山雑誌「タイムラプス」の記事を書かせてもらいました8月12日発売になってますますずこの間チャンネル登録者 1,000 人超えましたっていうことで動画アップしたんですけどもその後も順調に増えてですね応援いただき皆さん本当とにありがとうございます。 おかげで広告が表示されるようになりましたちょっと煩わしい面もあるかもしれないんですが今後の動画がですねより一層良くなっていきますので何とぞご理解いただきたいなと思います最後にネオアイズ彗星のお話一応しますだいぶ暗くなって3頭4頭ぐらいになったんですって肉眼で見るのもさすがに厳しくて、まあ、双眼鏡でもギリギリ「写真はまだ写せるな」今ちょうど月の太いシーズンに入りましたので8月の第2週目あたりからまた 月が細いシーズンに入りますその頃にはだいぶ暗くなってはいてもまだまだ撮影は楽しめると思いますので写真派の皆さんネオワイン彗星狙ってみてくださいね。 ここからは実際に私が撮影した成型写真をもとにですね成型写真でソフトフィルターを使うとどんな効果があるのかとあと自分自身がどういうことを考えてソフトフィルターを使っているのかっていうのをお話ししたいと思いますので参考にしていただければソフトフィルターの使い方とか解釈って正直ですね写真家の方方によよって色々考え方が変わるんですよどれが正解かっていうわけでもない気がするんですよね なのでそれぞれのいいところを抽出しつつ皆さんは自分たちの撮影に生かしてもらえればなというふうに思いますじゃあ今日は私の写真を見ながらご説明したいと思いますんでまずソフトフィルターありなしでどう違うかというとえこの写真ですねソフトフィルターなしって撮った状態で普通にカメラにレンズをつけてえ撮影した感じですねでここにソフトフトィルターをつけると こういう風になるんですね。これ違いも一力一目瞭然ですね。2枚並べてみると、えー、も う, こう星が滲んでるのがわかると思います。ここにオリオン座があるんですけども、こういうですね星座感が出せる星空を派手にめに演出できるっていうのがソフトフィルターの効果になります。で、まあデメリットとしてはですね、風景の部分もやっぱりソフトかかるので、風景がシャープじゃなくなる。 っていうののがまず1つ目のデメリットあとはレンズの前につけるソフトフィルターのタイプだとこの周辺がねちょっと歪む楕円形になるっていうのがデメリットですかねどうしてもレンズの先端でちょっとこう緩く湾曲してるじゃないですかでそこに対してもうこう平らなフィルターが取り付けられるとそのレンズの真ん中と端で フィルターとの距離が変わってくるんですね、まあ、その影響でこういうふうに星がにじんじゃうっていうふうにえ言われてます周辺のにじみを解決するにはえよりセンサーに近いですねレンズの後ろにフィルターを貼るというのが一般的な考え方でしたこれはシグマの14の 1.8 っていうレンズなんですけどこれですね ソフトフィルターがさせるようになってるんですよ後ろにレンズのソフトフィルターがさせるタイプっていうのは B のソフトフィルターっていうシート型のフィルター切って貼って使うやつですねレンズの後ろにつけて撮影するとにじまないと、えー、その時の作例がこれですねはいこれは、えー、隅から隅まで全部点で写っています、えー、全部点で写ってますね さっき見たら楕円になるっていうのがないのがこの後ろにソースフィルターを貼るという方法ですねですからこだわる方は自作してでも後ろにソースフィルターを貼るというようなことをやってまして実際私もこれサムヤンの 8mm の 2.8 っていうフジフィルム用で使ってるんですけどこれも後ろにフィルター貼っててブルタックっていう 写真を貼る用の出り消しみたいなやつなんですけどそれをつけて無理やり貼ってるんですよこれ問題ないんですけどこれでまあこういうですねちょっと危険なことをしてみんなこの周辺の歪みを防いでたっていうことでレンズの前にフィルターをつけると腰が歪んじゃうので使いたくないよっていう人も結構いらっしゃいましたまあそうは言っても全部が全部こうやって後ろに貼れるわけじゃないですし使いたいレンズの設計によっては後ろにフィルターを貼ることが 難しい設計のレンズもあったんですよあとはまあ取り外しが結構めんどくさいんですよねフィルターつけてばっかじゃなくて外して取りたい時もあったので、まあ、そういう意味では前につけるフィルターの方が使いやすいなっていう印象はあって、まあ、周辺が歪んじゃう時は、まあ、その時はもうトリミングするか歪みそうな明るい星明るい星が端に入ると歪んじゃうのでそもそも端に明るい星を入れないっていう構図を取ったりとかっていう風に工夫をしてました 夏はです、ね。あんまり使ってなかったんですよ。えー、夏ってこう夏の雨のすごい派手じゃないですか？ソフトフィルターを使わなくても十分派手目に映るんですよね。これはあの後ろにソフトフィルターを貼って撮影したものなので、周辺がまあ歪んでないんですけど、星も大事なんですけど、やっぱり風景描写がソフトフィルターかかっちゃうっていうのはね。結構嫌だったんですよ。これ山中湖で撮ったやつですね。 山のかこと富士山ソフトフィルターかけてないのでここに夏の大三角があるんですがにじんでないですねで、えー、とただここの山の稜線とかは結構シャープに写ってるんですけどこれがソフトフィルターをかけるとこれはレンズの前にフィルターをつけたので、まあ、周辺もこうちょっとねにじんじゃって楕円になってますし、えー、なおかつここの山の稜線もぼやぼやしてこの外灯ね 使灯こう見比べてみると全然こうシャーさが違いますよねこれがね結構嫌だったので私実はそんなにソフトフィルター使わなかったんですよ、えー、唯一使うのが冬冬の天の川っていうのが非常に地味なんですねあとは、えー、秋の天の川沿いでもそのカシオペア沿いの、えー、天の川のエリア、えー、夏の天の川と違って冬の天の川は ですか、ね、細かい星がビシッとこう密集してるんですよね夏の天の川みたいに濃淡は少ないんだけど、えー、細かい星がビシッと密集しててなおかつ明るい星が多いっていうのが特徴なんですよその明るい星を際立たせるためにソフトフィルターをつけてたという感じなんですねソフトフィルターを使えばねこういう風に、えー、と冬の星座感っていうのは出しやすいので 冬は割と必ず使ってましたねただやっぱりね風景がぼやっとにじむのは前に貼ろうが後ろに貼ろうが同じなんですよ。ですからまあ、えー、本当は星がにじんで派手に写った方がいいんだけどもあえて、えー、それを取ってシャープさを優先したっていう時もあります。まあ、この写真とかがそうですね後ろにえっ、ー、と一応ここにオリオン座があるんですよ。全然わかんないですけど。 ただこれはもう手前の風景とかこの山肌とかですねこれ山の心で撮影したやつなんですけど山中のこ の, この、えー、街灯ですかがにじむのがものすごく嫌だったので、えー、これはソフトフィルター使わなかったんですよねそんな中で健康さんからの新しい提案がこのプロソフトンクリアになるんですよで通常のソフトフィルターってあの健康さんのソフトン A っていうやつとそれからリーっていうメーカーのソフトフィルターナンバー1ナンバー2ナンバー3あたりが成型写真ではいいですよっていうふうに言われていたんですがこれ実はポートレートトレ用なんですよたまたま星がね丸く写るっていうことで成型写真で使う人が増えて定番のソフトフィルターっていうふうに言われてた実は星空用ではなく人物用だった。 だから私もこれあの周辺が大変になるとかあの風景がねちょっと甘くなるとかあのシャープじゃなくなるとかそういうこと言ってましたけどそれ星用じゃないいいんだだから当然だよななってい う, ふうに今思いますなぜならばこのソフプロソフトンクリアは本当に成形写真用として、えー、ソフト加減を調整したフィルターなんですよ。通常ののソフトン A の 40% って言ったかなぐらいのソフト効果なんですって星はにじむんだけども風景は気にならないぐらいになななららいいぐるよ風景がにじまないわけじゃなくて妥協できるぐらいのソフト加減で仕上げましたっていうのがこのプロソフトのクリアなんですよで実際これ使ってみまして、はい、この写真がソフトフィルターなしです。 でここに北斗七星がありますねここにある明るい星がアークツールスっていう星です、まあ、こういう明るい星が端に来ると楕円になるそれから、えー、風景が甘くなるあとここのねこのなんか奥に明るい光があったんですよこれもボワッとにじむっていうことで通常のソフトン A をつけるとこうなりました、えー。これだいぶ周辺歪んじゃってますよね。 でこ の, ソフトあの真ん中もボワッとしてて風景もやっぱりねさっきのやつと比べるとシャープじゃなくなくるんですよねただまあ北斗姿勢ってすごい地味な星座でソフトフィルター使わないとこの時雲あるからまだちょっと滲んでますけどの時とかは北斗姿勢って全然ね星座感出ないんですよだからソフトフィルター欲しいんだけど使うとこうなっちゃうからああどうしよう使いたくないなー っていう感じですね、最近まあ上だけかけるハーフソフトフィルターっていうのも、えー、健康さんからとかあとカニさんからもねパーシャルソフトフィルターっていうのが出てましたけど、まあ、この2種類でいくとねまあ、つけるかつけないかっていうところでうんどうしようかなつけないでとりあえず行こうかなっていうことで今まではまあこうのつけない方を採用したんですけどプロソフトンクリアを使うとこうなりました。えーと さっきののソフトン A の時と比べてみましょうか、まあ、周辺の歪みっていうのは台になるというのは、まあ、これはもう当然なことながら発生するんですけどもあんまりやっぱりそれも弱まって気にならないレベル、まあ、構図によっては気にならないレベルになるんだろうなっていう感じですねこれまあ明るい星がアルクスルスっていうですね明るい星が来てるので、まあ、こんだけ台になってますけど気にしていたのはこの真ん中の明るい天光源ですね。 まあソフトン A の方だとこれさすがに真ん中の天候源明るすぎたよなと思うんですけど、プロソフトンクリアだとまあいいのかなっていう感じしますね。えっ、ー、と風景の岩のところを見てみると妥協できるぐらいなのかなっていう感じですね。えー、手前がシルエットでで星空っていう構図の写真であればプロソフトンクリアを使えば全然気にならなくなると思います。 でなおかつ、えー、北斗視線をにじんでくれるということであちょうどいいなっていう本当感想としてはちょうどいいっていう本当その一言につきますね今までまあソフトン A っていうさっきお話したポートレート用のフィルターを今まで星空用として使ってたんですけど、まあ、それはもう終わりですね、まあ、これが成形写真の新定番のソフトフィルターになると思います是非試してみてはいかがでしょうか 写真家としてのバックボーンが星にあるのか風景にあるのかって人によって変わると思うんですよ星を重要視する人はやっぱりレンズの前につけるのがもう許せないっていうことで後ろにつけるすごくそれ理解できるんですよわかるんですよね星を重要視する人はやっぱり後ろに貼った方がいいですし後ろに貼るのがねちょっと怖いなとそういう方はやっぱり前の方につけた方が無難ですから適度なソフト効果がかかるプロソフトンクリアっていうのは 非常に使い勝手がいいんじゃないかなという風に感じましたまた次の動画でお会いしましょうさよならバイバイしたっけね